リンチェプリンス4月19日にリリースする初のベー ス, ベ, ースベストアルバムミスターに収録の新曲ペアウチフシビューティフルフラワーレコーディング映像が11日22時におッつベ YouTube キングチャンネルにて公開されたツレタップ。菱形キングリンチェプリンスペアウチフシビューティフルフラワー映像公開公開ビューティフルフラワー は、ベストアルバムのために新たに制作された新曲。ファンへの感謝の思いをメッセージに込め、過去現在未来を歌ったバラード曲となっている。ひ形キング、リンチェプリンスォトゥーベストアルバム、ミスター5、ゴ。 今作の全形態ディスク1にはデビューシングルシンデレラガールから12シングルライフゴーズオンヘ n h アヤングまでの全シングル表題曲16曲と新曲ビューティフルフラワーが収録される。そして初回限定版 AB のディスク2にはこれまでの全リリース楽曲のシングル表題曲とアルバムリード曲以外の中からキング、リンチェプリンス2のテーマ生涯 スイート、AOES メマリーズ、クール、ゴーオーイングルービン、沿ってセレクトした楽曲を各10曲収録収録。通常版のディスク2には、これまでリリースした全アルバムのリード曲5曲を収録。ジャケットは、高橋海人、米印、こう、は正式には、はしごだか、の描き下ろし、イラストとなっており。 購入者が自由に楽しめるように塗り絵仕様となったアナザージャケットも封入されている。ディアーチアラ版、ファンクラブ版には1月16日から国民投票。みんなで作ろうキング。リンチェプリンスベストアルバム、名打ちを行った楽曲投票企画によって選ばれた上位15曲を収録収録。特典映像として初回限定版 A にはキング。 リンチェからのスペシャルプレゼントとして制作中のウシチミュージックビデオそのメイキング初回、限定版 B 楽曲投票企画にて1位となったキング、キング、ツエンプリンス、クイーン、ノプリンス、イデオミュージックビデオエチョジンリブリコリンクバー、ティアラ、ティアーチアラ5人だけの熱海への小旅行の様子を収めた映像を収録アを収録。ベストアルバムにふさわしい、キング、